演武開演開どうも私のつれづれなる日日常演武さんでですすよよねははいそのいいううわけで本日はチャンネル登録をどうかよろししくお願いしますのなんかず っ, とってたのかな 中にはクリームバターとかクリームバターとか入っています。ではいただきます 中に入っていたのはシュガーマージャンでャンとしたあの食感のある音が口の中で広がってきましたねパンケチいリトルローンというふんわりとした食材に邪魔しない程度でそこにくるみのザクザク食感がたっぷ入ってくる変化のあるもながここでたるからちょっとくるみが多かったれだったかもしれないちょっとそこは残念なこちらのペースですご視聴ありがとうございましたコメントしていただけ嬉しいてもいいす